この動画は一般社団法人パイコン JP アソシエーションの理事のうち3名に理事ってどんなことをしているのというインタビューした動画です。はい、吉田さんに来ていただきました。吉田さん、簡単に自己紹介お願いできますでしょうか。はい。えー、っとですね、えー、吉田です。えー、っと、p y c o JP の、えー、っと理事を、うんえー、しているということで今回のインタビューに参加することにしました。えー はい、普段は、えっ、ー、と、リナックスの、えー、サポートする企業で、えー、働いていますと。早速、じゃあ、えっ、ー、と、一つ目の話題に入りたいと思います。えー、主に理事として担当しているタスクを教えてくし い, いなと思っています。はい。えっ、ー、と、うん、主に理事として担当しているタスクなんですけども、はい。まあ、えー、年次で、えー、PyCon JP の、まあ、イベント、まあ、PyCon JP 2022とかですね。うん の、えっ、ー、と、イベントを、えー、開催しているわけですけども、こちらの、はいえー、スタッフ活動と、うん、まあ、それに関係するところで、まあ、一般社団法人側の、うん、その、コン c o JP と、まあ、連絡役というところを。うん、つなぎ役っていう感じですかね。そうですね。以前は、吉田さん、座長を3年間やられてて、その後すぐに、まあ、サポート側というかですね、実際にイベントのサポート側に、 まあ、特に理事になってから回っていただいてるのかな、なんて思ってるんですけど。はい、やっぱり、スムーズに、あの、あの、毎年座長が変わるので、その辺を、えっと、サポートするというところが、うん、えー、必要、人が必要でしょうっていうところとなっています、うんうんうんうん。はい、ありがとうございます。結構ね、いろいろと、あの、主体的にイベントの方も引っ張ってもらってますし、その中で、ま、理事としての役割というか、 まあこれ難しいですね。座長と理事っていうのがちょっと違うと思うので、なかなかスタッフと理事ってちょっと違うと思うんで難しいかなと思ってるんですが、その辺うまくやっていただいてるかななんて思ってます。えっ、ー、と、次の話題にちょっといきますね。はい。理事をやろうと思ったきっかけですね。えー、まあそもそもまあ、一般社団法人パイコン JP アソシエーションというところで、まあ理事になっていただいているわけですが、最初にやろうと思ったきっかけって何でしょうかね。<笑> 二事をやろうと思ったきっかけは、まあ、やっぱり、えっ、ー、と、まあパイコン JP の座長を、えっ、ー、と、2017から2019にかけて3年間やりまして、うん、で、まあ、まあ、座長一人で、まあ、できるわけじゃないです。あの、で、やっぱり、イベントとしては、あの一般社団法人から、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、 受け負ってというか、うん。委任してですかね。えー割とねえー、と権限を使されて、はい、やって、えー、やるわけですけども、うんえー、まあ、それでもいろいろと、やっぱり、えー、一般社団法人側 と,、えー、と調整したりするところは、うんえー、と多々あるところなんですけど、うん、まあ、そういうところが、やっぱり、特に最初のときですね、えー、と1年目とかよくわからなかったと。うんうん う ん, う ん, う ん, うん、うん、いうところがっ。えー、と吉田さん自身が座長をやった1年目の時にやっぱりちょっと分かりにくかった。うんまあ、なかなか、うん、あの立場的なも難しさみたいなところですかね、うんうん、座長としての。そうですね。うんはい、はい。で、えー、っと、まあ、そういうところでもうちょっとスムーズに連携できるといいだろうなというところで、はいはいえー、まあ、終わりかけのところというか、うん、まあ、一応、 それまでの、えっ、ー、と、座長も、なんかその時はね、3年交代していた方だったので、私もまあ3年ぐらいで終わりにするのがいいだろうと思って、うん、まあでもその後の関わりどうするのがいいのかなっていうところを、ちょっと 悩,、うん、悩んでいたというか、うかしたいとはいはいはい、ところで、まあ、じゃあ理事になってみてもいいのかなと思って、うんうんうん、えっ、ー、と、立候補したと、ね。はい、ありがとうございます。もう座長を、まあ、引退というか、座長さんのやった後すぐに理事になられたんでしたっけ、うん そうですね。はい。じゃあもう、じゃあ座長を経験してもすぐ理事になって、はい、じゃあ今度は、えっ、ー、と理事側としてイベントをサポートしていってるっていう形が今の形っていう感じですかね。そうですね。はい。はい、ありがとうございます。はい。ではちょっとまた次の話題に行きたいと思います。理事をやってて良かったことっていうのをいくつかもしあれば聞かせてほしいなと思ってるんですが、いかがでしょうか はい。えっ、ー、と、理事をやっていてよかったことですけども、うん、やっぱり、えー、想定した通りですね、やっぱ年次イベントの、まあ、連携というのがやりやすくなったかなと。えっ、ー、と、うんうんうんうん、例えば、特に、まあ、理事の方とか、こういうの、どうしたらいいんだろう、とかって、詰まってしまうようなことが、やっぱりあるんですけど、うん。イベント側の方で詰まっちゃうっていうことがあって、はい、はい、っていうことですね。うんはい、はい、はい。 とか、うん、あと、どっちが、例えば、あるメールが来たりとかしたときに、うん、まあ、うん、どっちで、これ対応した方がいいのかな、みたいな話が、うん、あの、あったりもするので、うん、まあ、そういうところが、うん、うん、の、交通整理とか、いうのが、うん、まあ、やっぱやりやすく、両方に入っているので、うん、理事でも、うん、えっと、うん、あの、イベントのスタッフでもあるので、うんえー、やりやすくなったかな、という、うん、ところがありますね。うんうん はい。そうですよね。やっぱりね、はい、つなぎ役ってすごく大事ですし、えー、ありがとうございます。他にも何かありますかはい。まあ、他にですけども、やっぱり、えっ、ー、と、年次イベント以外の、まあ、えっ、ー、と、パイチャリティとかのチャリティイベントとかの、ま、はあ、い、開催にも、えー、携わることができたというところがありますし、うんうん、あと、まあ、大きいのとしては、えっ、ー、と、最終的にその、まあ、 去年とかですね、おととしに、えっ、ー、と、理事が、あの、PSF から、あの、Python Software Foundation から、うん、コミュニティサービスアワードという形で、えっ、ー、と、表彰されて、で、それが実際に、その、去年の PyCon US 2022の現地で、えっ、ー、と、表彰されたというところに、うん、えー、現地に行くことができて、うん、壇上で、あの、盾をいただいていたというようなところは、すごい、あの、 まあ、予想してなかったんですよ。そんなことがあるとは思ってなかったんで、うんえー、ですけども、これはまあ、すごい予想外の喜びで、すごく嬉しかったなというふうに思っています。すね、はい。私自身も嬉しかったですね。まあ、うん、そんなにこう、の外の人から、えー、表彰されるって普段なかなかないことですしね。それもまあ、Python ソ, ソフトウェアファンデーションからの、そういう盾ももらえるような、じきじきの、なんていうんでしょうね、表彰っていうのは非常に私も思い出に残っています。 はい。次の話題に行きたいと思います。えー、理事をやってて大変だったことについてもちょっと教えてほしいんですけど、いかがでしょうか。理事をやっていて、そうですね。大変だったことですけども、これは、あの、ま実を言うと、理事としてはそんなに、えー、っと、大変ではないかなと。えー、っと、うん 定期的に、えっ、ー、と、ミーティングあるんですけども、大、は、体、い、数ヶ月に一点なんですね。一般社団法人の、うん、まあ、ミーティングっていう。なんで、そんそれ、まあ、に、数時間だし、まあ、ちょっとそれに対する準備というのも、そんなに時間がかかるもんではないんですけども、うん、それより、やっぱり、まあ、年次イベントの、やっぱ、スタッフとしての活動の方が、やっぱ、開催までとか、あと、開催後に、長くあるので、えー、それが、まあ、一日、やっぱ、 特に開催1ヶ月前とかだと、えっ、ー、と、下手すると毎日に近いミーティングがあったりとかするので、うんうん、えっ、ー、と、それをまあ調整しつつ、えっ、ー、と、進めていくという方が、えっ、ー、と、ある意味大変かなというふうに思います。確かにね。理事っていうよりはイベントスタッフと両方あるっていうところと、うんまあ、特にやっぱりイベントの前になるとさすがに忙しいですからね。イベントのスタッフっていうのは。そうですよね。 理事としてそんなに大変だったって思いはそこまでないっていう感じですか、はい、はい。続いて、理事を継続しているモチベーションって何かあるのかなと思うんですけど、どうでしょうか何かモチベーションって言われると難しいかもしれませんけど。そうです、ね。はい。えっ、ー、と、理事を継続しているモチベーションというところで、えー、まあ、なかなか、あの、普段ですね、普通 の, あの会社員で、えっ、ー、と、うん、まあ、 経営層でも何でもない<笑>。は, はいはい。あの、まあえー、と一般の社員なんですから、サラリーマン、はい、ですから、はい、なかなかですね、まあ、あの、経験できない活動が、えーうんうん、できてるかなというふうに思ってます。あの、カンファレンスとか、はいえー、の開催とかも、あの、Python の普及活動関係について、はいまあえー、お金コインでですね、あの、例えば、まあ、 開催について、まあ、会場費を出したりとか、まあ、うん、あの、いろいろなイベントについて、その、会場講師の派遣隊をどうしようとか、えっ、ー、と、うん、そういうところ、お金込みでどういうふうにお金を使うと、まあ、Python にいいのか、みたいな話ができる場とか、うん、そういうところが、えっ、ー、と、まあ、一社のミーティングで話せたりとい う, ようなところは、すごく、えー、面白い場だな、というふうに思っています、うんうんうんうん。で、まあ、 まあ、でも理事は無報酬ですし、まあ、パイコン n ピ p はあのスタッフも座長も全部無報酬用す、うん、うん。あのまあそこはある意味、まあそういう意味でも仕事とはちょっと違うんですけど、ね、は、う、い、ん、面白い方なというふうに。はい、先ほど話された、理事、えっ、ー、と、まあ一般社員では経営層ではないから、うん、えっ、ー、と、こういう活動を見るのがちょっと面白いっていう話があったと思うんですけど、少しちょっとその話を。 したいんですけれども、はい、どういう点でしょうかね理事に、理事だと、やはり、まあ、もちろん経営、経営というとおかしいですが、うん、えっ、ー、と、この組織自体を、まあ、運営する経営者側の方になってるわけですね、うん、理事っていうのは。そ う,、ねまあ、そういうところの立場で、いろいろ判断したり、まあ、ディスカッションをしなければいけない。うん、まあ、そこに面白さがあるっていう感じです、ねはい、そうですね。うん そこはどういう点ですかねえっ、ー、と、やっぱまあ、もちろん、えっ、ー、と、サラリーマン経営層ではない人だと、もちろんその会社の決定権っていうのはもちろんないと思うんですね。でも反面そのパイコン一般社団法人パイコン n j p アソシエーションの理事は、えっ、ー、と、この運営に対してお金を含めて、特にお金の面では決定権がある人になる、うん。まあ、そこの、やはり、まあ、そこに活動に参加することに面白さがあるっていう。 理解で大丈夫ですかそうですね。活動、そのことに、まあ、ああの、面白さがあるし、うん、なんですかね、あの、なんですかね、有効なお金の使い方というか、有, 有効、こう、うん、これをしたら、う方、ん、向に良くなっていくだろうみたいな、そのポリシーうん、こういうし、まあ、いわゆるね、えっと、あの人、人物金的なところで、はいはい、あの、いや、完全な、 もうね、ね、うん、ボランティア活動とかですと、うん、もう、あの、まあ、人のやる気に<笑>、だいぶ、だけに左右されますし、はいはい、あの、結構、全部、活動も全部、なんですかね、自腹というか。はいはいはいはい、そうですね。えー、あの、コミュニティなりボランティア活動ってなると、うん、まあ、持ち出しが多くなるっていうところが多くなる。うんちはい、もちろん、その、パイコン c o ー JP も人的リソースにはお金払ってないので、うん、その分は、 うん、まあ、ボランタリー精神に基づいた持ち出しになってると思うんですけど、うんうん、まあ、それ以外、まあ、ある一定の予算はもちろんあるので、うん、そういうところを、まあ、どういうふうに決めて、どういう活動に使うかっていうところに参加している、うん、それも決定、うん、決定に責任を持っている立場として参加しているという。そうですね。この、この面白さっていう感じでいいですかそういうの面白いですね。はい。確かにね。まあ、もちろん、こう、そういう経験っていうのは、なかなかできることじゃないですし、うん えっ、ー、と、まあ、無報酬でなんでやるのかみたいなところはまた<笑>難しいですが、まあ、ちょっと違う経験ですよね。はい。そ,、まあその辺の面白さを感じて、モチベーションになってるということでよろしいですかね。あ、そういうことでまとめていいと思います。はい。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、えっ、ー、と、最後の質問に行きます。その他、理事関係で何か伝えたいこととかあればっていうことなんですが、いかがでしょうか そうですね。えっ、ー、と、その他の理事関係で伝えたいことですけども、まあ、えー、意外、あの、特に理事をまあ、やってみようかなとか、あの、興味がある人がいれば、あの、ぜひなんですけども、えっ、ー、と、なんかそういう、ね、一般社団法人の理事っていうと、なんかすごい格式というか、えー、ちょっと敷居を感じる方も多いと思うんですけども、えー、 やってみると、まあ、ミーティングとか、特に意外に、あの、格式はっていなくてですね、うんうん、えー、PyCon JP a s ー o c i a t i o n は、あの、うん、割とざっくばらんに、あの、本当にここれ、あの、なんていうかな、ざっくばらんに、なんか、あの、使い道とか、あの、ポリシーとか、こうこういうことをやったら面白いんじゃないのみたいな、うんうん、意見と、あの、えー、が、話せるので、 あの、面白い、あの、場だと思ってます。あの、うんうん、本当に、会社とかだと、その利益を上げないと、なんか、こう、なんか、倒産しちゃうとか、前年末とか、どう の, の, の、みたいな話は、まあはい、あの、聞けるんですけど、はい、あの、そういう、なんか、なんていうかな。そういう、厳しい場ではないというか。<笑> は, いはい、は<笑>い、うんうん。割と、逆に言うと、まあ、今持ってるお金をどう、どうすると、みんな幸せになれるかな、うん、みたいな。 うん、の選択して、えっ、ー、と、すごく面白いパらだな、というふうに思っています。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、私の方から追加で質問させていただきたいんですけど、うん、そうすると、まあ、興味を持った人、どういう人だったら理事になったらいいんですかね、うん、なんかそういうイメージってありますかそうですね、うん。まあ、やっぱり、あの、うん パイソンの活動とかにやっぱ関わっている方で、うんうん、やっぱりあの、まあ、スタッフ活動とか、今までのやっぱ普及活動とか、どういうのをやっているのかというか、うんえーと、そういうところに実際に関わったことがある方の方がよりいいとは思います。あのはい、はいはいはい。今まで。 こういうサポートがあれば、あの、か普及、うん、世の中に普及にいいことができるのにな、みたいな思ってる人とか、うんうん、えっ、ー、と、えー、そういう、えー、今まで動いてる経験から、やっぱり理事とか、えー、そういう活動をやっていった方は、えっ、ー、と、いろいろ言いたいことが あ, のあると思いますし、えっ、ー、と、積極的に参加できるかなと思います。うんはい、はい。はい。ありがとうございます。 はい、こんにちは。えー、ヨナスさんに来てもらいました。ヨナスさん、ちょっと自己紹介簡単でいいんで、自己紹介お願いします。はい、えーと、ヨナスと申します。えーと、Python はもう、長くやって、ま、ま、0オレリジョンやってまして、はい、えーと、p y コ o n も結構あっちこっち行ってて、はい。はい、まあ、PyCon JP も、はい、2013年から参加したり、はいはい しています。はい、そして、まぁ、あ、p y h o n JP スタッフも結構やってます。で、で、はいまあ、p y h o n JP、えー、アソシエーションの理事をやってます。はい。今日いろいろインタビューさせていただきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。早速、一つ目の話題に入っていきたいんですけれども、えー、理事として主に担当している分野、タスクは何でしょうかという質問です。<笑>そうですね。はい。はい、えっ、ー、と、まあ 特に、その、うん、まあ、担当してるタスクはそんなにないんだけど、うんはい、たまにその、海外の、うん、コミュニティとか、カ、うん、ンバレンスとの連携したり、うんはい、あと、まあ、PyCon JP のイベントも、えっ、ー、と、まあ、うん、スタッフをやってますから、その、はい、そこでも、まあ、PyCon JP との連携もやってますはい。ありがとうございます。<笑>特にね、海外との連携なんかで、BSF と連携したりするときに、ちょっとやりとりお願いしたりとか。そうですね。いろいろと、はい。 やっていただいてるかなというふうに思います。はい。じゃあ、えっ、ー、と、次の話題に行きたいと思います。はい。えー、理事をやろうと思ったきっかけって何か思い出せますかそうですね。もうちょっと、<笑>結構前の話ですね。はい、えぇ、ー、なので、ま、その、日本にいる、うん、その、日本にいる海外の p イソンのユーザーとか、うん、開発者の、うん まあ、レプレゼンテーションを<笑>したい。はい。はい、はい。えっ、ー、と、アソシエーションで、その、うん、で、その、まあ、その、多様性をちょっと、高めたいなと思いました、はいはいうん。そうですよね。やはりね、日本にいて日本人だけで、日本に住んでもともと日本出身で日本にいる人だけでやってると、いろいろ多様性が生まれないっていうのはありますよね。そうですね。はい。もともと、ヨナさんは、あのー、ヨーロッパの方で、 カンファレンスを主催したり、スタッフやったりっていうのもやってたって聞いたんですけど、その辺の関係もやはりあるんでしょうかねそうですね、そのまあ、ヨーロッパからの、まあ、経験があって、でそのうんまあ、日本ではどうやって活動するとか、うん、どうやってそういうカンファレンスを準備するとか、そのうんまあえー、とアソシエイトョンは何をやってるとか、それも、うんうんまあ、すごく気になってて。 そうなんだ。それはありがたい話ですね。<笑>はい。いろいろとありがとうございます。はい。じゃあ次の話題にいきたいと思います。はい。えっ、ー、と、うん、理事をやってて、今まで理事をやっててよかったことって何かありますかまあ、いろいろあると思いますが、うん、まあ、特に、まあ、この質問を見て、思ってたのは、うん、その、日本、日本中のさまざまなコミュニティーに、 あえて良かったと思います多分。コミュニティの、はい。そう、多分理事にならない場合は、まあ、多分パイコン、はい、ミニパイコン九州とか、行ってないと思うかもしれないし。はい、おそういうことで、そ、そこを行って、うん、まあ、すごく良かったと思います。やはり、その、いろんな人たちと会えたりとか、いろんなコミュニティを知れるっていうきっかけになっているっていう。そうで す, うですね。僕は一番良かったこと。やっぱり、そういう意味で、ね、広がりっていうところですかね。はい、そうですね。はい。 ありがとうございます。他に案がありますかいや、その、まあ、えっ、ー、と、まあ、パイコン JPS 製紙のやってるから、うん、そのパイコン APAC コミュニティでもちょっと、うんうんうんうん、入れて、うんうんうんうん、そこでもなんとかできるようになってまして、それも良かったと思います。はい、はいはいはい。パイコン n APAC とか、まあそれ、ね、あの、ヨナさん結構海外のパイコンによく行かれたりとかもしてると思うので、 うん、そういうところの連携とか、またそういうところの、えっ、ー、と、広がるっていうんでしょうかね。そうですね。自分はこういうふうにやってますよっていうことによって、またお互いにじゃあ日本でどうやってるのという話になったり、えっ、ー、とそ、ね、そっちの国で、そっちのコミュニティでどうやってるのって話になったりっていうところですかね。そう、そっちのコミュニティの人と、はいまあ、話し合えるのがなんか楽になって、うん、なんかその普通の、まあはいはい、参加し、参加だけじゃなくて、まあ、その参加して、うん まあ、その、海外のパイコンに参加してるんだけど、その、まあさ、さえっ、ー、と、まあ、パイコン JP の私自身でリチもやってるのから、うん、その、まあ、その、えっ、ー、と、あそこのパイコンのオーガナイザーたちとか、うん、その話もできるし、うん、まあ、うんうんうんうん、いろいろ、まあ、勉強にな る, なるし。ま、う、あ、ん、確かに。そうですよね。はい。ありがとうございます。 では、えー、と次の話題にいきたいと思います。はいはい、今度は、えーと、理事をやってて、逆に大変だったところ、大変だったことって何か覚えてることありますか<笑>まあ僕には、はいまあ、一番大変のは、銀、ま、行、あ、なんですけど<笑>まあ、日本語っていうことですよね。そうそうですよね自分の日 本, 本語能力不足のためで、ちょっといろいろ理事の仕事が大変に<笑>。 なってしまいますが。そうですよね。<笑>すいません。あの、私たちがね、いいえいえそんなに英語でやりとりっていうの難しくて、基本的に日本語でいろいろやりとりしてるので、普通にあの、チャットを使ったり、あの、音声で、音声なり、リアルに会ってミーティングやるときも、日本語をベースに話をするので、う<笑>してもちょっと難しい日本語が出たりとかありますよね。あります、あります。 そ, うそして、そのパイコンイベントに近づくと、うんうんうん、その、なんだろ、コミュニケーションの量とかがすごく増えるし、はいはい、だもう、えーど、どこがどことかわからなくなる。<笑>ちょっと大変なんだけど、まあ、そうですよね。まあ、こ こ, こは日本だから、まあ、しょうがないと思います。<笑>うすそうですね、すいません<笑>っていう感じもあるんですけど、まあ、なかなかね。いやいや 自分、自分が悪いね。<笑>いやいや、そんなことない。悪いってことはないんですけど、ね、で、ま、も、あ、多様性っていう話に対して、やはり、えっ、ー、と、私たちの多様性を求めていかなければいけない団体だと思ってるんですが、どうしてもね、あの、こちらの方、日本語だとスムーズにいくけど、英語だとやっぱりなんかうまく言えないみたいなことがたくさんあるので、 いや、あの、海外のメーリングリスト、海外とのやりとりのメーリングリストなんかでやりとりすると、やはりやっぱり後になっちゃいますね。私もメールとか読んだりするのも。はいうん、まあ、今はちょっといいかなって思っちゃうんで、それは、あの、母国語じゃない、またはまあ、普段使ってない言語だと、大変だなというふうに私も思います。はい。では、えっ、ー、と、次の話題に行きたいと思います。 えっ、ー、と、理事を継続しているモチベーション。まあ、何によかったんですかって質問をさせていただいてますが、逆に今度は継続しているモチベーションっていうのはどうでしょうかそうですね。まあ、まあ、PyCon JP a ーシ o c i a t i o n 仕事が終わらないと思うので、うん、まあ、<笑>誰かが続けないといけないと思って、自分もやった方がいいんじゃないかなと。はいはいはい、なんか他の人に任せなくて、<笑>自分でやら。 やった方がいいんじゃないなと、まあ思います。ありがとうございます。そ, れいただけ<笑>そうですね。あの、団体としてはあった方がいいと私も本当にすごく思ってますし、まあ団体があることによっていろんな、まあもちろん p y c o JP もできますし、他のこともいろいろとできる。またミニーがあって、いろんなコミュニティーしれるっていう。<笑>これ誰かがやらなきゃいけない役割ですもんね。<笑>ねはい。 <笑>ありがとうございます。ありがとうございます。もちろん、それだけじゃなくて、まあそのうん、<笑>理事同士のコミュニティまたは理事の周りにいる、その p イコンジュ v アソシエーションの周りにいるコミュニティって言うんでしょうかね、そのスタッフなり、はいえー、と理事なり、またはそのコアスタッフなりっていう人たちがいるので、はいまあ、そういうところのコミュニティも面白いですよね。そうですね。うん、最近ちょっとまあその、特にコアスタッフとかが増えているんで、はいうんはい、すごくいいと思います。 ありがとうございます。はい。では、じゃあ、ちょっと次の話題にいきたいと思います。はい。その他、ですね、理事関係で何か伝えたいことがあればという質問なんですけど、いかがでしょうか。そうですね。まあ、その、まあ、日本の Python コ, コミュニティの中で、うんうん、えっ、ー、と、まあ、多分その、Python JP a s セ o c i a の、まあ、聞いたことある方が多いと、うほうほうまあはい、思ってますけど、はい、まあ、その、い アソシエーションが何をやってるとか、何であるとか、そういうのしてる人がそんな多分少ないと思うんで、ん確かにうん、で、その、ああ、理事になれるとか、うんうん、まあ、理事になれないと思う人も結構いると思ってしまいますが、うんうんうんうん、で、その、まあ、今聞いてる方とか、その、まあ、タ、うん、イコンチェピアセーションってそんなに、あ 入りにくいんじゃ、ではないんで、<笑>ぜひ、ね、まあ、その、まあ、医者の、まあ、アソシエーションのミーティングに参加したりとか、うん、まあ、その、あ、道になったりとかの方、ほうが、ん、まあ、ありがたいなと。<笑>なんか、その、うん。誰、まあ、基本誰でもできる仕事ですよね。そうですね。はい。もちろん、そうですね。はい。Python そのにかけない人でも、 はい。とか、うん、そう、そういうのは全く関係ないので、うんうん、経験年数とかも関係ないですよね。ねやっぱりその、パイソン関係で、うん、例えば、あとはパイコンに対して、特に p y c o JP に対して何かっていう思いとか、まあそういうふうになんかやってみたいとか、関係してみたいっていう人であれば、もちろん、はい、あの、ウェルカムなんですが、なかなか難しいんですかね。やっぱ組織ももう10年を超えてきまして、はい、10年になるのかな ?10 年になるんですけれども、えっ、ー、と、その中、 ね、後から理事になるって、どうやってなったらいいんだろうって、確かに思いますよね。そう。まあ、うん、偉大の場合は、その新しい理事の友達が欲しいと、うん。よくわかにですね。確かに、確かにやっぱりそうやって、<笑>同じ人ばっかりだと固まっちゃいますからね。あのそうですねそ。それこそ多様性の話じゃないですけども、やっぱり広がっていったり、お互いつながりが深まるっていうのは、はい、まあ、自分にとっていや、理事をやってる側にとってもいいですし、その組織にとっても、 すごくいいことなのかなっていうのは確かに思います。はい、ちなみに、えっ、ー、と、今年はどこか海外のパイコンとか、その、どこかに行ってみようっていう計画はあるんですかそう、まあ、今年はとりあえずパイコン US は行くつもりで、はいはいはい、パイコン JP はもちろん。はい。あと、ミニ九州あったら絶対行くわ、うん。ミニ九州は、 山田さん、常連ですね。そうですね。ううは結構好きになっ て, てこ、うん。この、例えばその、えっ、ー、と、まあ、アメリカに行くっていうのは、やはりその、いろんな情報を仕入れたり、あの、連携っていうところで PSF とか、その、なんとなくイメージはきやすいんですけど、はい、九州に行きたいって思う、そのじゅ、なんでしょうね。えっ、ー、と、モチベーションっていうか、九州に、またあれば行きたいなって思うのは何ですかね。そうですね。まあ、その、どう、どうやって言えるやるんですか。まあ、その、九州、まあ、 まあ一つのはまあ旅、うん、旅が好き。旅が好きああ<笑>、はいはいはい、はい。パ、まあ、イコン九州あるから、まあその九州の旅のまあ理由ができてしまって、まあい<笑>けるなと思いますし。あと、はいまあ、そのパいコン九州はまたまたちょっとちっちゃい、うん、小さいですよね。はいまあ、そんなに参加者が多いので、はい、で、はい、そういう、なんだろう。 そのなに参加者が多くないと、ちょっと違う雰囲気になる。まあ、パイコン n JP ってこあれる、うんうん。とか、まあ、PyCon US からまあ、p y c o US もっと大きいんで、うん、で、その違う雰囲気が結構いいと思います。その、あまあ、参加者みんなに話し か,、はいまあ、かけるし、まあ、そのみんなに会えるし、はいすご、はい、く、まあ、あ、その、いい、まあ、いいと思います。そういう。はいはいはいうん そうですよね。その p y c o US って2000人から3000人ぐらいって大きな規模で、もうほとんど、あの、知り合いにもなかなか、まあ、両方い、知ってた、もともと知ってた人にも会えないっていう、よく言われてることですね。すねまあ、これはパイコン JP で2019年あたりだと1000人を超えていたので、確かに会えなかったですよね。そうですね。うん。あ、気にしはまた、はいうん、うん。まあし、一つの部屋じゃ、 だけとか、はいはいはい、そういういのの、まあ、みんななが一つのカンンファレンスになるのが好きです、うんうんうんうん、確かにね。まあ、せっかくね、カンファレンス行って話を聞くのも面白いですけど、いろんな人と話をするっていうのも、ものすごく楽しみ。私なんかもカンファレンス行った時に、ほとんどのトークを聞かずに、まあ、廊下じゃないですけど、そ外で話をしてたりっていうのは結構楽しいので、はい、そ, うそういうのを考えると、小さなところで、えっ、ー、と、いろんな人と話ができるっていうのは、 確かに面白いかもしれませんね。うん、はい。えっ、ー、と、アジアは今年まだ他でどこでやるかって全然アナウンスがないんですけど、ね、アジアとかはどうですか何かどっかあれば行ってみたいっていう感じですかそれともまだ何も決まってないんで、決まってから考えるっていう感じですか<笑>まあ、決まってから考えたいと思いますが、まあ、パまあ、最近思ったのは、その、えっ、ー、と、パイコン台湾はまう行ったことない。はい で、ねえ。多分行ったことないんでしたっけ、ま、そうですね。って言いな。行ったこといけないですよね。そ, <笑>いいねそろそろ。<笑>そろそろね。<笑>私もしばらくパイコン、台湾でやるパイコンにはしばらく行ってないので、本当は行ってみたいと思うんですけど、うん、なかなかタイミングが合わなかったり。以前、その日本でやってた後に、すぐに台湾でっていうの二2回ぐらいやった時期があって、 ね、なかなかあの、ね、日本のカバレソ結構忙しいので、それ終わってすぐに台湾に旅立つっていうのができなくてですね。2回ちょっと逃してます。そ う, そうですね。タイミングも難しいですよね。うんまあ、毎週ぐらいどこか、まあ、世界中のどこかにパイコンが<笑>、うん、<笑>ある気がしますけど。そうですね。うん、ま、全パイコンに参加できないので、うんうん、ああ、はい、ちょっとタイミングとか、まあ、スケジュール見て、うんあ こ, んこういうのが参加できそうなと、と思ったら、まあ、今年は、まあはい、ちょっと行きたいな、アイコン。海外も行きたいですね。はい。清水川さんに来ていただきました。えー、清水川さん、自己紹介お願いしたいんですけども。はい、えっ、ー、と。 ハイコン JP アソシエーションの会計理事をしています、清水川です。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。はい、じゃあもう早速、えっ、ー、と、えー、テーマに、えっ、ー、と、質問に入っていきたいと思います。はい。はい。一つ目の質問に行きます。はい。えっ、ー、と、理事として主に担当していることを教えてください。はい。えっ、ー、と、まあ、ちょっと自己紹介でも言いましたけど、会計理事ということで会計を担当してます。 で、えっと、一社の資金管理とか、はい、あとは入出金の管理、記録であるとか、うんえー、支払いの承認であるとか、はい、あとは、その決算。だいたい1年に1回は決算っていうのを行って、うん、1年間の、えー、と入金、出金の総額みたいなのをまとめたりするんですけども、そういったものを取りまとめをしてます。はい、実際の 会, あの会計については、会部の会計会社、 会計事務所さんにお願いしてやってもらってるという感じですね。はい、そうですね。はい。えっ、ー、と、法人、私たち一般社団法人なので、一年に一回ちゃんと決算をして、はい、その社員総会って総会をやらなきゃいけないんですよねで、うん。そこで承認をしてもらわなければいけないと。非常にまあ法人っていうことなので、しっかりその辺はやらなければいけない。あの、期日もしっかり決まってますし、すね、もちろん適切な形で税金を納めたりとか、うん、適切な形の処理をするというところですかね。 そうですね。結構、えーと、役割としてはやはり重たいですよね。まあ、そうですね。本人としては、うん、まあ、しっかり、うん、なんていうか、細かいお金の計算みたいなのはしなきゃいけないとは思ってるんですけども、うん、間違いがあってはよくないんですけども、うんはいまあ、あの、他の、例えば、あの、寺田さんは、うん、理事の代表理事っていうのをやってるわけですけども、うんはい、そういった人の、まあ、決定をする、 うん、決断をするみたいなところと比べるとは、まあ、淡々と作業をしている。うんまあ、年間常に何かしらの作業を淡々と行っているというような感じですかね、うんあ。確かにね。ちょっと違うかもしれませんね。その立場によって少し担当しているものが、ま、う、じ、ん、水川さんの場合は会計ってもうメインのものが決まっているので、そうなってくると結構、うん、まあ、どちらかと、えっ、ー、と、 定期的に業務があるあと。いつも業務があるっていう感じですかね。そうですね。いつもありますね。<笑>はい。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい。はい、それでは、えっ、ー、と、次の話題に行きたいと思います。えっ、ー、と、はい、もう、理事をやろうと思ったきっかけ。えー、ぶん前のことかもしれませんが、理事をやろうと思ったきっかけを教えていただきたいと思うんですが。はい。えっ、ー、と、もともとは、あの、うん 一般社団法人っていうものがなくて、PyCon、うん、JP というイベントをやりましょうということで、2011年に始まったわけですけども、うんはいまあ、準備は2010年からですかね。うんまあ、その時に立ち上げの活動から参加してます。うんはい、でその後、継続をして、イベント、PyCon JP というイベントを毎年やりましょうということをやってきたわけですけども、うんえーまあ、イベントを毎年やっていくためにはお金の管理もしっかりやらなきゃいけないし、うんまあ、あとは法人っていう、なんていうんですかね、大 団体の、うん、というものがあると、そういうイベントを毎年やりやすくなるというのもあって、うん、まあ、イベントの、あめ法人の立ち上げっていうのに関わって、その法人っていうのを支える理事っていうものの活動に入ろうというふうに考えました。はい。ありがとうございます。はい、結構思い出していただいた感じですか今回。どういう感じだったかなって。まあ、そうですね。パイコン JP のイベントをやっぱり毎年やりたいなっていうのは一番のモチベーションであって、うんうんうんうん で、だんだんとその、毎年イベントを運営する、どんなイベントにするかっていうことだけじゃなくて、うん、イベントを支える法人っていうものも必要なんだなっていうところで、うん、まあそちらにシフトした感じですかね。うん、はい。ありがとうございます。はい、えっ、ー、と、次の質問に行きたいと思います。理事をやっててよかったこと、はい、何か思い出せること、いくつかあれば教えてほしいんですけれども。そうですね。えっと、まあ、 単純なところで言うと会計とか決算っていうものに対する知識が増えたなっていうのはすごく感じていて、あの、まあ、ある意味会社の運営をしているようなものなので、もとあの PyCon JP ってイベントをやるっていうのも会社というか組織の運営をやっている感じで、何かこう決定をするとか、スケジュールに対して何か何が重要で何を決めなきゃいけないかみたいにやってたわけなんですけども、今度はあの会計とかでその、 イベント、一般社団法人の法人に関わるということで、会社運営っていうようなイメージで関わっている。うんまあ、そ の, いあの会社そのものでの運営そのものではないんですけども、うんまあ、それに関するような知識っていうのがすごく増えたなと思っています。う, ん、そういえばあれでこ、ね、こは よ, よかったことですかね。はい。あの、今の話を、ちょっ と, ょっと話を続けると、えっ、ー、と、 イベントやってる時ってプロジェクトっていう感じですよね。まあ、仕事っていうと、うんうね、ある一つのプロジェクト。パイコン JP 2022をやるっていうプロジェクトがあるのに対して、うんうん、えっ、ー、と、法人の方は会社ですもんね。会社というか、まあ法人なので、でね、当然、会社と同じような、うんえー、ことになるので、そちら側の方の知識だとか、うん、いろんな、えっ、ー、と、ノウハウとか、まあ、新しく知れることが多かった。みたいなとこですかね。そうですね。はい。確かにおっしゃる通りですよ、ね。結構、触りますね。 触りますよね、あイベントはもうプロジェクトなので、はい、走りきったらもうどうな、うん、どうでもなれみたいな、走 り, 込む<笑>走り切るぞみたいな感じもあるんですけど、確かに、うん。法人の方は転ばないようにどうしていくかみたいな、はい、は, いはいはいはい。継続のための組織っていう感じですよね。はい、確かにそういう意味では違いますね。うん、他には何かやっててよかったなと思うことってありますかそうですね、まあ今 の, その続けるっていう、継続のための組織っていうのは、一個あって、うんうんうんうん あの、一個一個、毎年毎年のパイコン JP というイベントだけじゃなくて、うん、これをじゃあ来年どう続けていくのかとか、はい、どうなっていってほしいのかとか、うん、そういった視点で見るようになったっていうのはありますね。うんう ん, う ん, う, ん、うん、うん。まあ、視点が少し変わった、ここ毎年の反対の。新しい視点ができたっていうことですかね。そうですね。うんうん、イベント一個一個も楽しく、もちろん盛り上がってほしいんですけども、うんうんうん じゃあ、来年、再来年どうしていきたいのか、どうなってほしいのかみたいなのを考えながら、うん、今年をどうするかみたいな見方をしてる感じですからね、うん。その辺は良かった。やっぱりやって経験が詰めたっていうところで良さがあった、うん。そうですということですかね。ねうん、はい。えー、理事をやってて大変だったなと思うこと、どんな思い出でも構いませんし、うん、何かありますかそうですね。えっと、うん、まあ、理事という意味では、 そこまで大変ということはないんですけども、うんうんうん、あの、会計理事というところで言うと、うんうん、毎年年度末が、はい。p y JP の、一般社団法人 p イコン JP の年度末で12月末。一般社団法人 p イコン JP アソシエーション。ああ、アソシエーション、そうですね、はい。途中でアソシエーションっていう名前をね、ちょっと付けたんですよね。はい。はい、そうですね。名前ちょっと付けたん、ね、でアソシエーションですね。はい。うんはい、アソシエーション。という意味では、はい、えっと、年度末が12月末で、はい、決算が2月。 になります ね, すね。はい。2ヶ月後までに。っていうのが決まりなので、ではい、はいで。2月の決算に向けて忙しくなっていくということで、だいたい12月の終わりぐらいから2月の半ばに向けて決算をまとめていくということになるんですけども、うんうんうんうん、なぜか毎年この時期にあの、個人的にも忙しいタイミングが重なってるあ、年度末ですしね、実際に2月3月ってのは比較的、えっと、日本中忙しくなりやすい時期。 ですよね、うん。はい。そうですね。うんまあ、なので、ちょっとこの時期は毎年なんだか忙しいなっていうのはありますね。うんうんうん、確かに、ね。はい。理事を継続しているモチベーション。これは何かありますか、うんうん、そうですね。あのー、やはり一番最初に PyCon JP のイベントを立ち上げた時から続いていることなんですけれども、この えー、Python っていうプログラミング言語、私はもうずっと使っているんですが、うん、そのプログラミング言語に関わる人たちと会って話をするというイベントを毎年続けていきたいっていうのが、一番最初のモチベーションでありました、うんうんうんで。それを継続していくための組織を運営するっていうことが、うんうんまあ、今のところずっと続いているモチベーションです、ね、変わらずそのモチベーションが続いているっていう感じですか。すね、はい 他には何かありますかまあか、あとは、あの、プログラミングとか、あの組織運営とか、イベントっていう意味では、自分はいろんな人から教えてもらいながら、はい、その一端を担う、一応こう担うみたいな感じでやってるんですけども、はいまあ、何かしら、その、例えば組織運営であるとか、会計っていう、その、縁の下の力持ち的な部分で、はい、えっと、 すごく活動できる人たちの下支えになれるというところで活動を支えていくっていう感じで考えてはいます、ね。活動の支えをしているっていうことは結構やっぱりやっているモチベーションにもなっているっていうことですね、うん。そうですね。はい。あの、まとめてガーッとやるっていうのがちょっとあまりできないっていう個人的な事情もあって、 でこちらがというと、日々、ちょっとずつでも活動して、それで全体がうまく回るようにしていくっていう関わり方をしていけるので、まあ、そういう意味では、会計理事、会計を担当するっていうことと、えー、と現状の個人的な事情とあっていて、まあ、Python っていうコミュニティを支えていくっていうのと、ちょうど合ってていいる感じし確かにね、そのイベントを中心にそのやってると、イベント直前になると、ものすごい。 タスク量というか、すごいやることがあって、ね、えっ、ー、と、もう信じられないぐらい、まあ仕事も手につかないぐらいの量のやることがあるっていうふうになってると思うんですけど、うんまあ、それに対しては理事の方はそういう、うね、もちろん そ, のそれに対して理事でイベントにお手伝うってこともあると思うので、えっ、ー、と、はい、もちろんそのイベントが全くなく、そういう波がないのかってそんなことはないと思うんですけど、うんまあ、理事って確かに、あの、そういう意味では、えっ、ー、と、どちらか と, いうと淡々と何かを決めたり、うん 何かをやろうってやったり、うん、っていうことになるので、ちょっと違うかもしれませんね。まあ、そうですね。そういう意味でのその支えっていう、まあ、えっ、ー、と、うん、これに関わっていく面白さとか、支えてる自分的に良さとか、そういうのに、継続的につながっていけるっていうところもモチベーション、継続しているモチベーションになるっていう感じですかね。うん、そうですね。確かに確かに、それはすごい思いますね。 えっと、その他何か理事関係で伝えたいこととかあれば、うん、ということなんですけど、どうでしょうかそうですね。うん、あのー、まあ、理事って何なのって言われると全然わかんなくて、うん、えっ、ー、と、PyCon JP のイベントをやっていた身から、うん、あの2013年に一般社団法人 PyCon JP が立ち上がったときに、うんうんまあ、今までやっていたようなことをやればいいんだよねっていう感じで、 参加したっていうのが私の入り方だったんですけども、うん、そういう意味では、あの、理事関係、理事になるとか、理事で何かやれることっていう意味で考えるよりも、うん、バイクソン関係のコミュニティを運営する、支えるって言ったようなこととか、うん、あとは p イコン JP のイベントをやっていたスタッフ、参加者だったんだけど、こういうふうなことをやりたいんだけど、 みたいな感じで考えてる人がちょっと関わってもらえるといいのかなぁとは思いますね。はいはいはい、はいで。あとはもう関わってみないと何やってるかもよくわかんないのかなっていうのは、ちょっとあるかじそうですね。中に入ってみないとわからないところは当然あるかなと思いますね。すねはい。えっ、ー、と、この法人、この一般社団法人バイコン n JP アソシエーションは2020、2013年の3月に立ち上がったので、うんまあ、約10年ていう。うん 継続をしているわけですけど、どうしてもね、その長く、えー、継続している団体、また組織だと、そこに新しい人が入ってくるって難しさありますよね。そうですね。わ、うん、かんないですもんね。わかんないですね。自分もだか ら, から、何かオープンソースはずっと使っていたので、<笑>はい。オープンソース関係の何かの組織に入って、はい、えっ、ー、と、支えるとかって言われると、はい。 10年ぐらい続いている組織に入ってて理事になりますって、多分難しいんじゃないかと思うんです。難しそうですね。確かに、ね。<笑>確かに、そんなに Python も使って、そんな歴も長くないしとかそうそうそうそう、関係性もそこまででないしって思っちゃう人は多いかもしれませんね。そうなんですね。なんだけど、あの、単純にあの、このイベント、この組織、この、うん、なんかチームみたいなところに、うん、なんか自分もできることあるかなって考えて、うん ちょうど立ち上がったタイミングだったんで、じゃあそのままやりますって感じだったんですけども、うんうん、そういう視点で考えると、まあ理事っていうよりは、なんかやってる人たちになんか自分も参加するっていう方が、自分の考え方的には合ってたなっていうのは、振り返ってみると思いますね。PyCon、うんうん、JP 関係っていうと、私は毎年プロポーザルを出していて、あ、イベントの方ですけども、はいはい、イベントに毎年プロポーザルを出して、毎年何か発表しようと思って、はい いるわけですけれども、はい、まあ、モチベーションの一個に、その発表する場っていうのが毎年ほうほうほうほう、あの、なんか楽しいイベントとして盛り上がってほしい、うん。そこに自分もプロポーザルを出して、うん、スピーカーとして入りたいっていうのはあるので、うん、またこれからもそういったモチベーションというか、発表する場を維持するために、理事として日々支えていくというのをやっていこうかなと思っているところです。うんうんうんうん 発表する場、まあ、まあ、発表するモチベーションみたいな、まあ今回の理事の話とはちょっと変わっちゃうかもしれませんけど、発表するモチベーションっていうのもまあ結構あって、はい、まあそこにはやっぱ場がなきゃダメだし、当然そこに発表したいと思える楽しさみたいなのも結構重要なのかなと思うんですけど、うん、それはどうですかね、パイコン JP っていうイベントに対しての話としては何かありますかうん、そうですね、あのー、 毎年や、イベントをやっていて、やはりあの途中から入門者向けの話が多くなった時期がすごくあったり、はいはいはい、はい。あとは機械学習データ処理系の話がすごく多くなった時期があったり、はいはいはい。したりするんですけども、はいはいはいうん、個人的にはあの、もっとこのイベントじゃないとなかなか聞けないような、うん。すごく言語の深い話、うん。みたいなところをわかりやすく伝えるみたいな、 感じのトークが毎年できればなと思ってはいます。えっ、ー、と、清水川さん自身がそういうことを伝えていきたい。せっかくの PyCon JP なので、Python、はい、の何かしらの知識、はい、または Python 自体のこととかを伝えていきたい。そうですね。というモチベーションはあるっていうことですかね。はい。Python <笑>でこんな話聞けるのはここ以外にあんまないでしょうみたいな。おおすごい。ことをトークの目標にしてる感じですね。うん、おお素晴らしいですね、それは。 私はなかなかトークが最近出せていないので、えー、参考にして、はい、私もトーク出したいなと思っています。はい。